予習した体制、チェックした範囲わかる皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月30日、フェスタ・インフェルノが開催されていますので、やってきました。今回はスコルパイドでした。8人パーティーだから、どうとでもなると思いきや、このざまです。このザオトーンってやつは、本当にあれですね。何が楽しいんでしょうかと、どくづいてしまいたくなるくらい、いやらしい攻撃ですね。 とは言っても、理解者パーティーに遭遇すると、3分半で倒せてしまうので、これくらいの強さがちょうどいいのだろうなとは思います。ザオトーンの効果発生中は、絶対に死んではいけない時間帯になるので、ボスの攻撃を見てから行動するという、後出しじゃんけん戦術を学ぶことができるのかなと。数ヶ月前、サポさんでスコルパイドを倒せるという動画を見て、自分も色々と挑戦したのですが、その時は挫折してしまいました。 レベル120の時代になって少しは楽になったんでしょうか。それでも、レギローみたいにゴリ押しが効く相手ではないので、そんなに楽にはなっていない気がしますね。結局、自分の習熟度次第という感じのボスなんだと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。